おはようございます。最終日です。眠いです。<笑> あ, あ、でした。ね、目が赤い。<笑>頑張りますしか言えないです。<笑>まだ朝なんで、人少ないんですが。最終日も頑張ります。<笑>私雨女なんですけど。 やっぱ曇ってるちょっと怖い雨降らないといいな頑張ります た、あのー、楽しかったですいも う, すいかすあもう、うん、なこなこチャンネルで本当に有名な方々だったんですけど、えー、がとうごいます私もお会てきていできてく い, いや本もう行ってらごいしすがのともめんださい。 そうそうなんだよ。ぜひ。ソウルも行ったもんな、ね、近いんでぜひお、ね。また来てください。<笑>近い し, し。ありがとうございました。ね ま, ま, またいつかお会いしましょう。うお願いしましょう。次は VT のライブでーす。こっから見たらこんな感じ。あ、あちょっとカレードるけよ。あ<笑>またガラッとセットが変わりました。かわいい。 この現場の方を見てみましょう。こんな感じではい。外でやるのは初めてでね。今日でも雨降らなくて本当良かったです。雨女でちょっと心配してたんですけど。 今日のライブ終わりましたね。ありがとうございます。マグリオシックずっと喋っちゃいます。<笑>皆さんぜひサラスさんの方の YouTube チャンネルにも登録お願いいたします。ますどうでした？今日のライブ。いや結構暑かったですけど。喋 っ,、ね、<笑>っててもっと暑くなって。でも一瞬で終わりましたね。ライブもそうです、ね。一瞬でした。はありがうリリさん。 肌が輝いちゃっても、多分油がこうやって出てるんじゃないかな。時間が経ってませんやですこれは。<笑>ありがとうございます。これからもね応援しておりますのでよろしくお願いしま す, います。ライブ終わりました。なんかなんかね終わった感じ全然しないんですけど、結婚のスケジュールが終わりました。なんか全然終わった感じしないです。 こちらのブースで皆様にお届けしてました見てくださったことありがとうございますありがとうございますもう久しぶりに、ね、日本で Vlog も撮れたし本当に k c も3年ぶりに来たということで楽しくさせていただいたのでじゃあまた q o o のライブでお会いしましょうバイバイライブ終わったんでご飯をいただきます牛丼牛丼好きですおお。うー 일본규동은이렇게오는거구만그리고부으면되는거에요네그래서부으면돼아아니다아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 で皆さんと共に過ごした全ての瞬間は僕にとっても癒やしてありとてもかけがえのない時間でした素晴らしいパフォーマンスを披露してくれたアーティストの皆さんありがとうございました ーだったのこれうん、乾 杯, 乾杯 いいっぱい買っぱ買たんで簡単に紹介しますこれなんか冬の限定らしくておすすめされたんで買ってみましたお酒が入ってるやつとミンティアなぜかこれを食べると車用しないんですよなぜかよくわかんないけどちょっと買ってみました本当はピンクのやつよく買いますでプリン韓国あんまりプリン売ってないんですよねでさっき こうなんか人気出てたって言ってたこちらのビールとで本当に今日もう全然食べてないんでもうお腹がめっちゃ空いてますで半額シールめっちゃ貼ってある何回貼ってんの ?3 回ぐらい半額シールが出た元の値段はいくらだったのか320円ぐらいだった で、モンブランを、また違うモンブランを買いました。あと一泊しかないのでめっちゃ買ってる。で、ピュレグミ。こちらの、このレモン味がすごく好きで、そんなグミ普段食べないんですけど、ピュレグミは好きでよく日本で食べてました。と、これで最後、えー、スルメそうめん。韓国も、まあ、こういうイカ系だったり、よく売ってるんですけど、こんなこう食べやすくしてるのあんまなくて、 結構いい感じに食べやすくできてたのでビールを買ったらついでに買ってみました普段お酒はあんま飲まないけどこういう日にはねやっぱここまで来たしうん、ね、これスプーンとか、はい、私の夜食夕ご飯って感じですいただきます せっかくだったんでホテル前にある散歩公園かなちょっと散歩しようかなと思って出ました最終日あっという間でしたえ雨降ってる外出たばかりだというのに 雨が降り出してきた部屋戻りますお台場レインボーブリッジ、えっと本当に雨降り出してきたから帰ります<笑>おはようございます 慣れないとところに来ると胃もたれするすすんですよだからお粥を持ってきたんですけど食べる時間は全然なくてじゃあ最終日荷物まとめてこの後空港行きますで、ね、ここの朝食本当に有名なのに自分が海鮮食べられなくて朝食1回しか行ってません<笑>今日の朝食はお粥 プリンが凍ってしまった<笑>もうすでにプリンじゃない荷物まとめ終わりましたはい。で、空港で自分のキャリーバッグ見つけるのが大変でちょっとこれをつけてみました帰りますかなんか2年前に羽田で帰国したような気がします ここで在留カードに穴がきましたみたいなことを言ってた気がするな<笑>これ買いますいつもスイーツ買ってたんですけどこのさくらさん隣にいましたね MC やってたからめっちゃ綺麗な方でした。